孫悟らは右吉の呪術を破り孫策の容体は解放に向かった孫賢らは安堵しその後8年の間孫悟の地盤を固めていったその中で孫賢は劉表が領する家康を攻め首相康宗を破る一方北では袁紹を破った曹操がその勢力を急激に拡大 ついに孫悟と対すべく南進を開始したこれに対し孫悟では強準派と高線派で意見が二分するそこへ曹操に追われてきた劉備とその軍師諸葛亮が現れるこれを受け周瑜、魯宿らは劉備と連合しての公選を主張彼らの意気に 孫賢は強大なる曹操軍と戦うことを決意した孫賢は劉備と同盟し赤壁に曹操の大船団を迎え撃つ露宿郊外関東孫将校らの党史が今大河を熱く焦がす旧容器孫将校いざ出陣なんてね さてうまく動いてくれるでしょうかねお前は彼らを買っているのだろうとしええまあ諸葛亮の腹の底までは知れたものではありませんならば私も信じよう劉備たちを買うお前をしかし東南の風を待って 水上でかけか。まさに乾坤一擲だ。あ、親友らしく。<笑>もう軍議終わったの。ねえ、劉備軍と軍議だったんでしょう。はい。ですが、向こうは軍師の諸葛亮だけでした。なんだ。劉玄徳様。どんな人かと楽しみにしてたのに。 令の作採用するつらい人になるな頼んだぞ何のこの老骨孫後の未来に捧げましょうぞ姫姫には祈祷所へと言っていただきたい祈祷を行う諸葛亮とその主君劉備殿彼らと祭壇塔を守る任をお願いします あの俺はどうすればいいかああすまないカントお前は郊外を援護してくれうん分かったこの一戦孫後の明日がかかっている皆全身全霊をもって任に当たってくれ おぶで…ってなんだか嬉しそうですねそう<笑>そうかもねさあ行きましょう頑張って戦わなきゃねはっ我らの自由を束ね曹操に打ち勝つ皆持てる力の全てを出して戦うのだ曹操軍の戦乱が移動を始めましたこちらの本陣へ正面から向かってきます これほどの戦そうあるものではない人として呪い叩くにはおれんなこの戦家計を持って勝利をつかむ策の準備が終わるまで全力で耐えるのだ私たちとグー・ェンドクさのためトープを倒すのよ、ね、よし今日はいつも以上に頑張らなくちゃ好みより報告 長軍の北側の戦団が動き出しました上皇は我らの庭のようなものを敵の数に押されるな孫悟の戦を示せ素晴らしいご活躍お見事ですとっも貸してくださいませかし敵の攻撃が収まってきたか この戦線は一段落したようだな連邦南からも曹操軍が襲来しましたフ<笑>核の指示も奇遇ではなさそうだ怪しいところは徹底的に叩いていくぞまずい曹操軍は我らの策を継ぎつきだ家計に必要なものを壊させてはならんロシクと姫は祈祷所で劉備たちの援護 郊外と関東は火計戦を死しせよはっお任せを俺たちで鬼頭所とリュらを守り抜きますわかったわ、わかってたぜリュ玄徳様は私が守ってみせるわあっ、お姫様ついででいいので、諸葛亮もよろしく頼みますあなたがリ玄徳様ね私はソンシ 一緒に頑張りましょうおお三軒殿の妹君であられるか共にこの祈祷所を守ろう風だ東南の風だ郊外関東今が時である将校殿またお会いしましょうどうかご無捨 天徳様も頑張ってね戦局はもはや我々のものだ戦軍曹操を撃つべく進軍せよよし君<笑>家計は無事成功したようですねあとは曹操を撃つのみですうん諸葛亮お前たちのおかげだでは俺たちは敵戦を伝え曹操を追うとしよう 手を貸してくださいませんかおお見事だ将校だのあなたの国は乱れがない悠々と流れる、タイのごとくですね 様それは何よこれからも彼らとは仲良くしたいものですが随分と好き勝手をしてくれたものだこの屈辱を貴様の命であがなってもらおう私に挑むよかろうかかってくるがいい Come レオソウソウよし今回 は, 俺は大活躍だなお前のソにまでとっちまうかすが目立ってらっしゃるお見事いやはやでも真似できませんな、うんうんうん 胸を燃やし勢いついただがこの程度で我が波動を暴めはせんぞ<笑>おのれめこのレッスンをめこの狩りいつか返させてもらうぞそうそうさん、ま、様一人じゃ危ねえだよおいらも一緒に行くだ 皆大我に勝ちどけを響かせるのだ しましたなああ天下二分でしたな周遊殿の策をそこにあの男たちをどう組み込まれますかお前ならばどうするよろしく劉備は惜しいと思いますですが諸葛亮あの男は恐ろしい 勝つるよ油断はできんなやつの志望いずれ孫悟にあだなすやもしれん、まあそんな話今のところはやめておきましょうかうんこの勝利我ら孫悟にとっても大きな一歩となったな は紅蓮に燃えたたちの方向は天地を揺るがした孫賢と劉備の連合は石壁に曹操の大船団を打ち破る痛恨の敗北を喫した曹操はそれでも生き延び巨匠まで退いた北に曹操南に孫賢と劉備周遊と羅宿はこの情勢に大きくうなずく。 天下二分強大な曹操を打ち果てに天下をつかむには絶好の形であったこの方針を推し進めるべく周囲はすぐさま慶州へと軍を進めるしかし南軍の首相曹仁の奮戦に孫悟の戦法は窮地に陥った孤立した戦法寛寧を救うべく 周囲は主軍を展開その傍らで劉備の軍師諸葛亮も独自の動きを見せていた錯綜する情勢の中羅宿周囲旅網の治癒がさえ渡る。 戦場に勝利の調べを奏でんよろしくだろうああ劉備の人物しかし問題はうん。ジヤスマ参謀より進軍開始だ俺たちで警州を取るぞ余門は中央の拠点の制圧敵の目を引きつけろ 皆のおかげで果実の傷も癒えたこの宗皇旗全力で当たらせてもらおういざ参らん我ら孫賢様のために奮闘しようぞここだ戦は知略でするものぞおい知るがよよし 拠点を制圧に向かうこの目を我らに向切るのだつけてやあいつは俺が追うぞ俺を暴れさせてなるか<音楽>ここは拙者が通さない全力で止めてみせるあやつを撃てば流れは変わるかよし追うぞ<音楽>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 これ以上暴れさせてなるがその勇事に惚れ込みそうです本当にすごすぎる他の部隊も順調にやってるみたいだ俺たちも負けていられないぞ We're gonna get a new one! よし突っ込むぞ手際を考えたら手敵が後ろから み, みんなおお落ち着くんださすがはロシクド策は成功したようだよーし 混乱した敵をリピアするのだどうも鮮やかに奇襲をかけられる私よりはるかに上気なのか 熟知だかつての同盟今私はなすべきことを果たすよ敵を攻めてもしかなようだ されている戦線を救援せよ方硬直の策たっぷり味わうと<笑>命に変うてもなう俺としたことが敵に翻弄されるそうになる See <laughs> you! ここは拙者にお任せを父上私も共に戦わせてください助成します父上慶舟の道何としても守り抜きましょうさすが目立ってらっしゃるさすがは周遊殿あなたこそ 軍部領の基本です晴らしいご活躍お見事ですさあここだその勢い誰にも止められますまい兄者より預かりしよ警視コーラに渡すわけにはいかぬ素晴らしい戦ぶりです お預かるになれば拙者らも引くことはできぬ<笑>それは劉備殿のご意志とは関係なくかそれが将の裁量と心得るよかろうこれ以上争っても笑うのは曹操だけだだが 改めて誓ってもらおう、関羽を。一つ、お前も孫流同盟のもとにあること。一つ、慶州の地を利して、早々に対すること。うんよかろう。我が義にかけて。よし ならばここは互いに兵を引こうロシュク殿あそこで関羽を切ることもできたはずなぜ<笑>あんな化け物と立ち会えと俺を殺す気かリョモいいやそのようなことはさあ 切り替えていくぞまたぞろそうそも動き出す行だ孫悟は関羽に対し部位を示すも慶州の奪還には至らなかったろしくは事前の手として関羽と孔は両者の緊張状態を回避する孫権の後 劉備の職、両者の命は危ういながらもその形を保ったその翌年、曹操の義が漢中の長老を討ち、その一帯を制する破食から漢中を望む劉備にとって、そこにひるがる葬儀の旗は脅威劉備はこの状況を打開すべく、孫賢のもとへ使者を派遣 州のの一部の返還を条件に曹操の背後をつくよう要請してきたしたたかなる劉備しかしそれを利することで得るものもある曹操が漢中に目を向ける今こそ義との戦線を押し上げる好機。孫権は出兵を決意勘寧両党羅クラと共に傭州を進む。 孫悟の方向が合皮の大地を震わせる。 の方便だな大方勘中を取りたいといったところだ、ね、だが構わん劉備を入れての天下二分の計こうして曹操を揺さぶるのがあるべき形だなるほど持ちつ持たれつってわけですから。まあこちらが利用するより先に利用されるのは少々悔しいかな<笑> そこは貸しってことですかねへ<笑>細かい話は関係ねえ喧嘩ってんなら腹らせて突っ込むだけだぜあんたな少しは考えるってことをしろっつんいや関連の言うことにも一理ある敵の首相はあの長領この戦 覚悟と戦心なくしては望めるうん我ら孫悟のぶ全力を持って当たらねばならんなうん大志士たちが武を示すならば知略は私とロシクに任せてもらおうおう シュウユお体はもうよくなられたのかさ あ, あ心配をかけて敵の陣容や知性など周遊殿と俺で司祭につかんである観念領土俺たちの話をよく聞いておけ二人とも突っ込むだけでは脳がないぞ だから一緒にしないでくださいよ<笑><笑>よし行くぞゾンゴの治癒この合皮にほとばしらせるのだ 戦の大火に警衆を返すというさすがの関羽雲その命には背けまいあとは守備よくこの合皮を取れば天下の数勢一気に我ら孫悟に傾くやもな敵の長領とかつってたっけな話聞くと結構なやつみてえだな。 <笑>これは面白くなりそうだぜ観光派の喧嘩見せてやら合肥を取れば呪春の守りが熱くなる孫悟の地盤を固めるにはいい一手だ天下二分の先の流れがどうなるかここが分水嶺となるであろうな。 戦対局的には官中との二面展開か守備よく運べば曹操の勢いは弱まるなさすれば次の火種は官羽のいる慶州かあの地を制すにはいやいかんまずはこの眼前の戦に集中せねば すべきは長領だけではない学神利天ら歴戦の将の姿もある彼らが連携すれば苦戦は必至だが裏を返せば連携させねば勝機が見える策はすでに用意してある私とロシクの指示をよく聞いてくれでは行くぞ武門尊後の名に恥じぬ戦をせよ敵は我らの退路 少子峡を狙ってくるはず我らは先にそちらの危機を除きます他の者は北と西を攻めてくれ敵の目を少子峡の別動隊からそらすのだおいあんた頼むから足を引っ張るなよあんたの考えなしにはいつも迷惑してんだチッちチグチうるせえな おめえこそネタ打ったりするんじゃねえぞ敵はこちらの隙を狙い伏せているはずおそらくはあの拠点辺りだろうなダメだどうしようもねえ の制圧孫両はひとまず置いておくか見ているか孫作殿孫賢殿は今惜しく戦っておられるならば俺はこの戦に神明をとす孫作殿の道を進む若き虎の総がとなろう だ, なだがこの酒はゆかせんぞはねばをあげられた向かい路より城を目指すとしよう超軍軍勢いざ参る長領が南に出現したがこのままでは大志士が危ない心配は無用。 すでに手は打ってあります我らはこのまま進軍を続けましょうロシクと周囲には全て見えているのだ武の策地球この戦の何もかもお目に預かり光栄ですいいと、しかしこれは軍師として当然のこと殿が描く天下のために力を尽くすのが 我らの役目ですうんお前たちがいれば心強いこの戦に勝利しソングの天下を切り開くぞあの崖奇襲には絶好の場所だな俺が敵ならあの上に奇襲部隊を配するうん見事だ ふ、うんよ い, い働きだなこの調子で励んでくれ現状は惜しまんぞ病にお構 い, いしてたけ行きかよああ銃が台無しだ そうここまでだもうあんさらに勝ち目はないからここは一旦引いとくぜまだやんなきゃならねえことがあるしなその組もらい受けるいざ 何<笑><笑>という武勇。やってるな、ね、この戦俺も楽しませてもらうぜ見事な戦ぶりだなケンさあ俺とサクも共に賭けるとしようケンを中心に皆がまとまっている立派な孫悟の長になったものよああ おやじ俺たち、剣のために頑張ろうぜその勢い誰にも止められますまい の門は固く閉ざされている様子開けるには勝者が必要でしょうか中央取り出に工作兵を待機させてあります種橋を下ろし彼らを出動させましょう戦は知略でするものぞおいしるがよいおいしるがよい ここは一度引かねばだがこれで終わりではないなんという強さここは引く敵将討ち取ったよ超陽殿よくぞ持ちこたえられた<笑>い 悪喧嘩になってきたぜやれやれなんでそう暴れたがるかねまあ俺も少し物足りなかったけどねだろうくん<タッ>くぜよしくはうまくやってくれたようだよし我々も進軍を開始する その調子で奮戦せよ気合い入ってるじゃねえか亮とうん良い働きだなこの調子で励んでくれ現状は惜しまんぞその勢い誰にも止められますまい殿は我らにこの合皮を任されたその命その真に応えるのが我が責務 勝者の準備は整いましたなあとは城門を開けるのみですが今こそ神明をとして戦う時月日の城は我らが守りますやはりただでは通してもらえんか勝者を援助するため奴らを倒すのだ れ稲荷号令をああよかった回復なされたのですね まあ話は後だ君は俺たちに任せてお前は先に進めうん見事だその調子で奮戦せよあの超文猿がお相手しよう<笑>戦場で後れを取るとは私は何に敗れたのだ 教えてやろう長領我らには託されたものがある父に兄に先達に導かれそれを超えるべく賭けているからだ孫悟三代の治癒貴公のもとに結実したということか。 ならば我が部はそれをも超えてみせる今は気候らの自由をたたえようやろう逃がすかよ、ええ、ちっこの戦は終わった焦らずともやつとはすぐに戦うこととなろうお見事な勝利でした殿うん十 お前たちのの導きあっての勝利だそれに兄上と父上も戻ってきてくれた今日ほど伸びやかに戦えたことがあったろうか主よ、兄上は一緒ではなかったの孫策もじきに合流するでしょうそれよりも殿この勝利孫健殿でも孫策でもない 殿の手によるもの。皆、殿のお言葉を待っているのです。皆、よく戦った。八時をあげよう。うこの戦、我ら孫悟の勝利だ。猛虎は合皮に吠え、その勝利を天下に轟かせた。 周遊ロシク倉歴代の都督の英知そして寛寧両党ら東照の武勇それらが孫権のもと一つとなり義軍を圧倒したのである魏の首相長領らは合併を捨て春へと交代結果孫悟の葬儀に対する戦線は大きく押し上げられた。 またこの戦で孫賢孫桜らが戦列に復帰若き当主として奮戦する孫賢を支え大いにその部を振るった今こそ天下二分を打ち破り新たな時代へと進む時孫後の将兵全てがたける武門の知潮をたぎらせ吠える虎はかける ただひたすらに明日へと向かって劉備も漢中で曹操を破り大きく前進したとのことです天下二分いよいよ曹操を撃つべき時が 近づいてきましたらああ劉備か真の受ける限りにおいては頼もしい名友だなしかしいつまでもそれでよいのでしょうか孫悟が天下を制するにはいずれ視野を広く持てよもう天下の姿は今までに描かれなかった形もあるはずだ ケンお父上兄上ご回復何よりですやったぜねえかお前の戦見せてもらったぜ い, いえ私などまだまだですがこれで私はまた。 兄上の元で戦うことができる何言ってんだケンあとは頼むって言ったろ忘れたのかよでですが兄上さあケンお前が描く孫悟の天界の道俺たちに見せてくれ 合皮での勝利は楊州の戦線を大きく押し上げた長領ら義の将は敗走した軍を取りまとめると受春へと交代する今こそ楊州から葬儀を一掃する後期しかし孫権が率いる主軍は激戦に疲弊しきっていたそこへ戦列に復帰した孫権孫桜らが名乗りを上げる 再び戦場に宗雅を振るわんとたける父と兄その頼もしき姿に尊賢は葬儀追悼の任を託した一方合臂での敗北を知った曹操も即座に次の手を打つ大規模な増援を曹妃に預け寿春へと進軍展開させたいかな軍が待ち構えようと 我らの武勇で打ち砕くのみ受春の戦場に孫作孫権周勇太子寺が吠える。 こっちもだだいぶ消耗してるだろうらしくないな孫作勢いに乗った攻めは君の得意とするところだろうそれに今はまたとない好機なのだ好機なるほどなガプチから前線を押し上げ決瞬までをこちらの勢力下に 天業の守りは厚くなら同時に巨匠への道も開かれるはい非もそれは承知していますこちらが一呼吸を置いたならすぐさま自身の守りは前後となるでしょうそうなのかじゃあやるしかねえな、うん、ここまで剣にばかりおごを負わせたから く、我らのので、若き空の道を開くとしよう。ああどう親父、はあどコンサルドのたちも戦線に戻られた。 今後は、今まさに夕日の時だな<笑>大師寺へお前と一緒に戦いたい嬉しいぜああ、孫作ども俺はこの日が来ることを待っていたのだ<笑>ねえ、勝って勝ったと思なよ適所<笑>、大師寺が打ち取ったよくやった、素晴らしい働きだ孫。ういよ ッピでの勝利に調子づいた長領後ろは任せたぞ、うん、逃げるだがそうはさせないがんが敵将 ギ、はい、が討ち取った戦は知略でするものを追い知るがよいそれら足を落とせ奴らが追撃できぬように天命核が3月の部隊を連れ現れた模様ですああっは大事なところがガラ火だ<笑>さて、一泡吹かせてやるとしようか 創建殿をお守りテーばその勢い誰にも止められますまい天霊北に展開する敵に怪しい動きがありますそれがしが様子を見てまいります皆様は本陣へお急ぎください天霊敵が橋を落としました 海岸にはまだ味方が残っていますそれが死は後ほど合流します今は先へつながれますが海岸が分断されてしまったっ 彼, 彼らの力を信じるしかない手触りのとこは潰しちまうか前ら はい、本陣を突かれるとここは私が凌ぎきらぬぞこれはうまいったここはおとなしく引き下がるとしよう か, こ れ, となるとないかこれで本陣はひとまず安心だな罠に注意しつつ装備を終わればど ニューはやはりすごい私などまだまだ遠行よどないよくやったお前のチーム日々磨かれているなうん見事だその調子で風船せよ 出そう。 <ス><ス><ス><ス><ス><ス>急いで小奴らを倒されま 敵になりてるし。ああ 気をつけねばならば打ち倒して先へ進むのみ せえてはならんあの仮とは最後まで気を抜かぬものだ今ですさあ華麗なる矢の雨を ところだぜたったこれだけの戦力で敵の守りを打ち破るとはやはり部門孫悟は兄上が率いるべき私は兄上に全てをお返しします何言ってんだケンここまでやってきたのはお前の力だろでですが そして今のソングはお前の大きな理想のもとで戦ってる俺たちにできるのはお前を支えて手伝うことくらいだぜいえでも父上父上からも兄上に<笑><笑>俺も作に後を託した身だ偉そうなことは言えんな そんな<笑>あとは頼むって言っただろやってやれケンうんかけよケンお前の進む先にこそ新たな時代があるのだはいお二人から託された孫ン必ずや 展開と導いてみせます。